皆さんこんこ今回はですね「バイオハザード RE2」ですね2回目です前回の「ロバート・ケント編」に続きましてですね今回はですねこちらですランナウェイですねでは行ってみたいと思いますちなみにこのキャサリンなんですけどもクレア編の登場人物らしいですちなみに監督はですねレオン編しかやってませんのでちょっとこの方は存じ上げておりません まあでも前回のねロバートよりかはですね星が一つ少ないのでいや簡単だと思いますではスタートですでは行ってみましょうまずはアイテムはアイテムはハンドガンとナイフとうーんちょっと武器が足りないですね行ってみましょう手紙 ヘイルヘッド、うん、おお待て待て待てあいえー、ちょっと待って強い強いやばいやばい逃げろ逃げろ逃げろ危ない危ないやば い, やばいえない危ない危し。い危ないよしい危ない危ない危勢い危ない危ない危ない危いない危ないない いけいけいけもうゴリ押しですゴリ押しおらーあ気持ち悪いよしよしよしよしいけいけいけいや絶対に弾丸の弾がおおえなになになにな に, なに今なんか開いたあっえっ、ー、と手榴弾え あ、もったいないさっきのやつあ爆バカつるバカすつるうわーちょうどよかったうわーやだううちょっと待って錆びた鍵ここに使うここに使う使えないおっサた鍵はどこで使うんだ回復使うとくか回復じゃないこれやばいな えーとさびた鍵どこですかここここここよしよしよしはい開きましたおーっと犬がいるえー、とりあえず正面でこのアイテムをゲットするえー、アイテム持ってるじゃんうわっあーちょっとやばいよ やばいよアイデはもういらない<笑>いやーでももうこのまま行こうこのまま行こうこのまま行けこのままこのまま走れいけ鍵いるってことだよねこれねやばいよ<笑>いやーこれ無理でしょうおおああうえ。ちゃうえ お ま, だまだまだまだまだいけるまだいけるアイテムアイデアアイいて。え古びた鍵あとは急いで急いで急いで急いで急いで急い で, 急い で, 急い で, 急いでギリギリか今のオッケーああうわ もう早くやろう忘れちゃうからいやでもこれはね前回よりかは結構ゴリ押していけるぞこれならいけるドアを開けるからのまず一人いるんだよねはいさよならーいおおおおっけいよしよしよしよしジグザカソオッケーオッケーオッケオッケよっしゃオッケ ー, ッ ー, ッケーこれそろそろ出番だよね うあちょっといっぱい出てきたえこれ通れなくないうーわーいっぱいいるーちょっとうーいよやばいよやばいよほらーこれバスの中入ってくんじゃない多分そういうことかやばいほらーちょっと待って耐えろ耐えろ耐えろああ いやでもでもね前より進んだああもうやべえ使っちゃったやっちゃった一回も食らえないからねやばいやばいやばいああええ。あ、えー、ああああああああああああああああああああいけよしよしあけいけいけいけいけあいいいいけああああるああああああああああああああああああああオッケ。ああああああ いやももう、もういらないアイテムなんかうわーなんでここここ何ここあーちょっと待って痛いほらーアイテム状態アイテム状態あーおーらーーだっほらうえっダッダッって何でこれうわー。っくッ ちょういてむおっ出口は正面だあやばいうわもうちょっともうちょっとー成長はしてる成長はしてるうわ後ろにいるああななななにが起きたにが起きた何が起き た, 起き た, 起き た, 起きたああ 走らって。はい。ああ、何ゅう、ござ。うわ、もうマジでやめてください。うん。先行手榴弾ないんだよ、もう。きついでしょう。はい、バーベキュー行こう、みんな、バーベキューだぜ、バーベキュー。でも、う速攻で入るよ。うっ。ああ、その弾、ああ。やだ。がー、だめだ。 いくぞレチル早く入って早く回復回復えと道なりに進んで燃えろ燃えろ燃えろ回復ないんだっても う, もうやばいおおいけるこっちマジゴールにしてほしいうーオッケオッケオッケオッケケケケケオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケー あーなんか来た犬がー犬犬犬うーわあーええー、うーわーリハーサルにしますおおめっちゃ回復アイてもあるよっしゃこれいけるなオッケーで連打リッカーが1匹しかいないはーいてうわうわ玉出せ早くあー当たらないよっしゃ 正面突破正面突破正面突破正面突破あれなんかさっきと全然違うぞここ通り抜けれないねでやつらが出てくるから来たな燃えろーオッケーオッケーで補充をするで次にワンちゃんが出てくるんだよねよっしゃオッケーもう一匹来るだろ来た来た来たあいえっオッケー あーあいつやべえな来たなおいしゃよしよしよしあーいっぱいいるいっぱいいるそのまま突っ切るぞこっちだこれはロバート・ケンドのいた場所じゃないかなんか気持ち悪いきやばいやばい駒落ちしててやばい OK それくださいちょっともったいなで鍵を OK あーもうなんかいそうだなここがラストだなあら開かないあーなんかこれやばいやばそうだなうーわくっおいしょーうーわたまたまほじほじほじうーわいっぱい出ってくるあーうーわやばい玉なくなったこれしかないぞ燃えろ燃えろ燃えろ燃えろ燃えろー よしおっあっもっ、オッケーおーらー、いくぞうーわぁもったいないちょっと待って、いっぱいいるここおーらよいしょやべえ、やべえ、やべえ、やべえいや、だってそうだよね、鍵閉まってるよな、分かってるけ ど, 分 か, るけど分かってるけどさ、分かってるけどさ、分かってるけどさ、えオッケー逃げたよっしゃ誰誰 誰だお父さんやったーおーしリハーサルモードだけどクリアで OK ですよね OK! 多分クリアできないと思うんですけど最後のもう一人だけやりますもちろんリハーサルモードいけるとこまで死んだら終わりですちょっとこれもやってみたいと思いますアイテムはなるほどこれ何これサルマシンガンおかっけっもう勢いでいくよ怖い あ ー, リッカーいるいくよアイテムくださいうーおおオッケー、OK、あー音楽めっちゃいいさよなら<笑>さよならさよならあーダメだヤンバイめっちゃ近くに さささよよよななならららうーわーいっぱいいるいっぱいいるあだめですよねだめですよねめっちゃいるめっちゃいるめっちゃいるよちょっとやるうわー即死じゃんこれああああああああああああ もうやりたくない、こんなの。絶対やだ。